メイクするのは好きだけど服を着るのはめんどくさい。次回音楽少女アイドルのレシピテモス。